グッズを使って、えー、今流行りのスマホシルダーを作ってみるということで作り方と、えー、材料をご紹介します、えー、まず基本に必要なのがエレコンさんが発売している、えー、ゼロショックっていうあの、まあ、iPhone 以外にもですね Android でも対応しているスマホケースこちらがまず基本になります、はい、で次にご用意いただくのがセリアのですね、えー、とクラフトカナ えー、ナスカミニサイズ5個入りと、えー、次はですねカラミナキーフック、えー、D 型4個入り装飾パーツコードストッパー まず使うパーツの紹介ですけどもまずナスカ、えっと、2つしか使えませんあとコートストッパーも2つですね、えー、あとカラミダーのです、ね、キーフックってあったんですけど実際使うのはカラミダーの中のこ の, この丸いパーツですね丸カンだとこう結構外れやすいのでこういうあの中にね挟んで入れ込むタイプのやつが2つあるといいですね ワークマンのパラメータロープですね一応1 5ルぐらいあるんですけども実際使うのは1個5 0センチのものをですねカットしていただいて2つ用意してください切ったところはですねちょっとライターでこういうふうに炙っていただけると結構作りやすいですまずはね何も考えずにですねこのワークマンのパラメータロープそれぞれの端っこに結んでください じゃあ次はですねそれぞれの端っこね結んでもらってると思うんですけどこんな感じですね逆のこのパラメータの端っこをこちらのですね、コードスポットッパーの中に入れていきますその時にもうこれで入れちゃうんですね通りにくかったらですね ちょっと細い棒なんかで少し押してあげると出てきますねえっ、ー、とこの片っぽを抜き出たところをですね結構力加えちゃうとこうやってほどけたりしちゃうんでまあライターでまた炙ってください、はい、ではこのナス缶とですね この、えー、っと、丸か。これをくっつけます。くるーっと回せば。くっつけますね。もう一個のペアも。もちょっと家のありもんなので。サイズ違うんですけど。くるーっと回して。まあ、くっつけておきましょうね。まあ、カラビナはこのパーツを取るためにね。買っていただくといいかな。 すると粒ができます、はい、じゃあいよいよ仕上げですねこの、えー、コードストッパーで留めた丸いところとこの丸カンをくっつけますロープの部分がね、今日入るようにちょっと引っ張ってあげてで回してくださいもう片方の方もこのコードストッパーで留めてる輪っかの部分 シャスドライバーとかでちょっと隙間開けてあげながらするといいですね。はい、えーと、これで両方えっ、ー、とくっつけた感じですね。ちょっと手先があんまり器用じゃない方はですね。ちょっと丸カンが大きい方がいいですね。はい、えー、今回ちょっとゼロショックをお勧すすめしているポイントがですね、えー、このナスカンをくっつける。穴がここと。こ こ, こ, こ, こ, こ, こ, ここと。ここと。ここと。ここと。こことま計6つ。 あります。お好みのうちでいいんですけど。ここが一番つきやすいですね。もう片方もこちらに。つけます。かっこいいでしょはい、えー。今回ですね、紐の部分をこの。セリアのアウトドアハンギングベルトを使ったのが。まあルートさんとか。 まあ、吉田カバンさん、ポーターとかが販売してるスマホショルダーみたいですね、いろいろね、こうフックでつけれるんですよね、カラメらで。そうすると、うん、ちょっとキャンパーっぽいスマホショルダーの出来上がり。作成したですね、スマホショルダーなんですけども、総額で大体2500円以下で作れます。でコーードストッパー使う ですねまあ